こんにちは。岐阜大学の小山です。今回は、洪水ハザードマップの使い方についてです。今回は、洪水ハザードマップの見方について解説します。ご自身の地域のハザードマップを活用できるように学んでいきましょう。ハザードマップとは、その地域における災害危険度を地図上に示したものです。ハザードマップを活用することで、 地域の災害危険度の高い場所を知り事前の備えや災害対策を具体的に考えることができます今回は浸水ハザードマップの読み方について解説します浸水状況を示すハザードマップには洪水ハザードマップと内水ハザードマップがあります洪水ハザードマップは河川ごとに そそののの河川でで洪水水水が起きたた場合にに想定される浸浸地地域とその浸水深を地図に示したものです。内水ハザードマップは短時間に大雨が降った時など排水が間に合わなかったりすることで生じる浸水地域とその浸水深の想定結果を地図上に示したものですハザードマップはあくまでもあるシナリオに従った場合の浸水想定であるため 実際にはハザードマップ通りの浸水状況になるとは限らないということに注意が必要ですそれでは実際のハザードマップを見てみましょうこれは岐阜市の洪水ハザードマップの例です洪水ハザードマップでは洪水が発生する河川によって浸水状況や浸水深が変わります 左から、長良川、木曽川、境川、新荒田川のハザードマップですが、それぞれ、浸水地域や浸水深が変わっているのがわかります。このように、ハザードマップを見るときには、どの河川による洪水のハザードマップなのか、ということについて注意をしておく必要があります。 ハザードマップは作成する時期や作成した主体によって情報の細かさが変わってくることもありますので一度チェックして終わりというわけではなく最新の情報に注意していきましょう。また中小河川ではハザードマップが作られていないということもありますので洪水ハザードマップ上で浸水地域になっていないからといって必ずしも 浸水しないといととうことではありまたハザードマップ上では浸水地域になっていなくても過去に浸水した実績がある場所や低い地域では注意が必要です併せて内水ハザードマップも確認しておきましょう次にハザードマップの読み方について解説します ここでは岐阜市のハザードマップを例にして説明します皆さんもお住まいの地域のハザードマップを確認してみてください地図上に塗られた色の違いは浸水深を意味していますこの図では紫が一番深く青水色黄緑黄色の順に浅くなりますただし この色は全国共通ではなく地図によって色の設定が違っていますそのためお住まいの地域のハザードマップを見るときはその判例を確認してみてくださいこちらが判例の例です判例にはどの色がどの程度の浸水深を意味しているのかまた避難場所や通行不可能な区域 えー、区間また地図上に示されたさまざまな情報について説明されていますので必ず確認するようにしてください岐阜市の例ではこちらが浸水深こちらが避難場所と避難施設こちらが利用できない避難場所と施設こちらが2階への避難が必要な施設 これが道路が浸水する可能性の高い場所そしてこちらが洪水時の通行不可能区間そしてこれが堤防の内側、つまり川側ですねとなる場所が示されていますこれもハザードマップによって記載されている項目が違っていますのでお住まいの地域のハザードマップを確認するようにしてください なお、浸水深と状況の目安としては 0.5m で大人のメー 1m で大人の腰 2m で1階の軒下 5m で2階の軒下に到達する程度の深さになります。ハザードマップはあくまでもあるシナリオにある想定でありそれ以外の条件では結果が変わってきます。 そのため、そのハザードマップが作成された想定条件に注意をしていきましょう。例えば、先ほどの岐阜市のハザードマップでは、このような注意書きがあります。このマップは、長良川の浸水想定区域図に基づいて作成したものです。このマップで表示している浸水区間、 および浸水深は現在の長良川流域でおおね100年に1度程度起こる洪水により河川が氾濫した場合に想定される浸水状況です浸水想定区域内にある避難施設でも浸水深を考慮し利用可能な上位階層を避難施設として設定しています想定を超える高温、内水による氾 濫, 氾濫などは考慮していません洪水ハザードマップに表示していない地域においても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 通勤路や通学路など普段よく利用するルートの浸水危険度を把握すること浸水時に安全に避難できる危険場所避難場所を確認すること避難のための準備時間と移動時間を考えることで避難完了までどれぐらい時間が必要かを確認すること自分はどの時期なら安全に避難できるかといった避難タイミングと避難ルート避難場所を考えること などの使い方があるでしょう2つ目は支援計画を考えることで要支援者の避難計画についてハザードマップを使って一緒に考えるというような使い方があるでしょうそして3つ目は住まいを考えることで引っ越しの時にどの場所に住むかを考える時の参考にしたり 家を建てるときに水没しない高さにしたり賃貸住宅を借りるときに水没しない階を選んだりするための参考にするといった使い方があるでしょう今回は以上です今回はハザードマップの見方について学びました次回は洪水ハザードマップを使って避難計画を考える手法について解説します